皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月16日、モンスターバトリロードの参加券が10個貯まりましたので、先日の動画の答え合わせを行います。福引券10個のお題は、10倍バトルにするとどうなるのか。正解は、99個でした。なるほどという感じですね。99個。まさに、なるほどとしか言いようがない結果でした。 そして、福引券99個と金の錬金石10個では、どちらがいいのか。これはすごく悩みます。普通に考えたら金の錬金石10個の方に決まっているのですが、ご覧のように、金の錬金石のストックが1000個以上ある状況なのです。これ、使い切れるのかと、すごく不安になっているのが現状です。だったら、福引券99個もらっておいた方がいいんじゃないかという特殊な状況下に置かれているわけです。